動画編集で月3万円稼ぐ収入を上げるための方法についてまとめていきます最近 Vlog だとか YouTube の編集だとか動画編集を使って収入を上げたいっていう人がめちゃめちゃ増えてきました僕のチャンネルでも動画編集の方法だったりだとかフリーランスの仕事の方法旅と仕事を両立する働き方についてお話ししてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします動画編集を使って月3万円の収入を作るのって結構難しいようで簡単なんですよ 僕自身が動画編集で月3万円稼いでいた時収入を上げていた時に使っていた3つの方法を今日はまとめていきます。 YouTube だとか Vlog だとかって結構人気になってきてるんですけどそれを使ってどうやって収入を上げればいいのかっていうふうに悩んでる人がめちゃめちゃ多いんですよその中でも僕が使った具体的な方法今日はお教えさせていただいてなおかつ皆さん聞いている皆さんがなるほどこれだったら私もできるんだとかこれだったら再現性あるなっていうふうに思っていただいてそれを真似してもらって収入を作ってもらって旅と仕事を両立しながら世界をぐるぐる回ってほしいなというふうに思ってます今日の話3つなんですけど結論を挙げるとたった1つ それは営業力ですフリーランスで営業力をつければ結構いい感じに仕事ができますその具体例を3つ紹介していきます1つ目まず僕がやったことは何かっていうと分インスタグラムを使う人がめちゃめちゃ増えてきたんでインスタグラムで1分間で自分の動画を作って紹介するっていう人をピンポイントに営業かけて これがやったことの一つ目ですインスタグラムを使っている個人事業主を対象として営業をかけていきました例えばエステサロンを経営してる人だとかブライダル個人ブライダルとしてブライダルの提案をしてる人だとかをピンポイントで当たっていってインスタを使って営業してる人インスタを使ってフォロワー増やしてる人に対して DM を送りました DM で送った内容なんですけどこれこれこういう形で動画編集してますともしよかったらインスタで映えるようなインスタ映えするようなショートムービーを作るんでよかったらどうですか っていうのを月1万円ぐらいでやっていました1本1万円の動画を1分で作るっていうことをやってみましたこれは Vlog 形式でショートムービーなんでエモいとか映えるようなかっこいいような動画をもうひた撮っていってっていうのをしましたまず一番最初にやったのは自分の友人に無料で作らせてもらってその動画をシェアしてもらって 私も作りたいかっこいいっていう風に言われた DM とかメッセージを見てそちらの人にダイレクトメッセージを送ったりっていうのをしましたでプラス自分のインスタグラムにその動画を投稿してこういった動画で活動してますっていうようなポートフォリオをどんどん作っていくっていうことをやりましたこれが1分動画月1万円稼いだ方法になります月1万円稼いだというよりも1本1万円稼いだったんでそれを何本かやったっていう形ですこういった形でショートムービーの需要があるんでそのショートムービーを営業して販売するっていうのを お す, すめしていますこれが1つ目の営業方法です2つ目 YouTube の動画編集です今 YouTube の動画編集ってものすごく需要が増えてきています文字入れだったりテロップ入れだったりタイトル入れだったりっていうのを編集を代行してもらうっていうのも結構流行っていてそれをクラウドソーシングでやってるっていうのを前回の動画でお話ししました今巷またらにはってるのはクラウドソーシングと呼ばれるサイトルになりますクラウドワークスランサーズ と言われるクラウドでフリーランスが仕事が取れる求人サイトがありましてそれに YouTube の編集の仕事が上がってるんですよフリーランスで動画編集をしている人だとかフリーランスになりたい人がそちらに登録をしてそこから仕事をもらうっていうのが今一般的になりました。その中でも YouTube の動画編集はすごく需要が上がっていてレベルもピンキーなんですよテレビ局で放送作家として働いてたりとか動画の編集を今までやってきましたっていうような方がどんどんどんどん動画のフリーランスとして高い案件をもらったりだとか 映画監督になりたかったけど動画編集やってみたいとか動画編集今からやりたいなっていうふうに考えてる人が動画編集の仕事を取ってるようなレベル感の優しい動画の仕事だったりとかっていうのがもうレベル感がピンキリであるんでそういった形で自分で営業をかけて仕事を取れるっていうのもあります。 YouTube の動画編集ものすごくいいんでやってみてはいかがでしょうかで、プラス一番最初はどれぐらいの資金が動くのかっていうと1本だいたい3000円から5000円ぐらいがスタートですでそこから企画編集だとかっていうのに携わってモーションだとかを使ったりだとかアフターエフェクトを使ったりだとかスキルを上げていくことによって単価が5000から6000円6000から1万円1万円から2万円1本2万円ぐらいの収入になるというような仕組みになります月3万円稼ぐのであれば簡単な動画の編集からできるのでよかったやってみ 今流行りは YouTube の動画編集っていうのが2番目のポイントでした3番目おすすめの動画編集の方法なんですけどもツイッターを使った営業方法がおすすめです月3万円の動画編集の仕事になると大体1本1万円で3本やれば月3万円稼げるわけですよねそうなってくると結構簡単というか結構やりやすいっていうのが正直なところですどこで仕事を取るかっていうとツイッターを使って営業をかけることです 僕も Twitter で動画編集の依頼をかけることが増えてきました例えば YouTube の動画編集だとか例えば Vlog のかっこいい動画を作ってくれる人だとかを募集するのに Twitter を使いました Twitter で何がいいかっていうと Twitter でその人の人となりが結構分かってくるんですよフォロワーを持っている人だとかフォロワーが欲しい人を中心に動画編集の仕事と検索をかけてみてください Twitter 内で検索をするといろんな情報が出てきます もしくは動画編集を募集しそうなプチインフルエンサー僕みたいなプチインフルエンサーに対して営業をかけていくっていうのはすごく便利です。 僕の場合1本5000円から60007000 円, 円ぐらいまでの方にやってもらったりだとか一番最初は3000円からスタートして編集してもらったりだとかっていうふうにどんどんどんどんやってもらってるんでよかったらその形で動画編集の仕事の依頼をしてみるっていうのはあれです今日はですね動画編集月3万円の仕事を取るための方法を3つお話ししていきました今日の動画のおさらいをすると1つ目がインスタでショートムービーを作るで2つ目は YouTube に特化したクラウドソーシュを使って仕事を取ること 3つ目が SNS を使って動画編集の仕事依頼をするっていう話でしただいたいですね1本1万円ぐらいになってくると月20本作れば20万円になるんでそういった意味でもすごくやりやすい動画編集の仕事今後伸びていく プラス今後のことととを考えるいいいいんじゃないかなかうふうに思っています。こうした形で3つの仕事を使ってその3つの仕事を取った方法をスケールアップさせていって5000円が1万円1万円が2万円2万円が3万円というふうにどんどん増やしていくことプラス本数を増やしていくことによって自分の価値自分のブランディングができるようになってプラス自分の仕事のスケールが広がっていくんだよっていう話を今日はしていきました 僕の動画ではこうした動画の編集だったりだとか、ライティングの話だったりだとか、フリーランスの仕事の営業の方法についてまとめていってます。よかったら次の動画も見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。